メモタンチャンネルよよよーみみんんな僕はははブルータンチチののメモタン今日はね新しししいトナにチャレジジてるマこのお肉を瞬間 どこにもみあたらないぞ。 お待ちかね種明かしするよ。うーっとうーっとあったあった。行くよー。まず同じものを2つ用意します。そして1つは最後にパンって出したいところに隠しておきます。こんな風にね。お客さんに見えないところに隠してね。1つはお客さん。 でしたーいいねボタンとチャンネル登録おねがいします